はい。おはようございます。ラスカルでございます。今日の動画もね、こちらのずんどうちゃんを使って、ラーメンを作っていこうと思っております。で、どんなラーメン作るかっていうと、結構ね、あの、懐かしめの、かつあの、背脂がいっぱいチャッチャしたような醤油ラーメンを作っていこうと思いますんで、食材はね、お肉がメインとなっております。とりあえずね、材料等々の紹介は、料理を作りながらしていこうと思います。まずはじめに入れていくのが、 こちらの鶏ガガラでございますラを1羽2羽と続いてこちらの鶏もも肉でございます1キロほど入れていきます、はい、続いてこちらの豚ロースちゃんでございます豚ロースちゃんは約ね1 5キロほどでこちら豚バラちゃん豚バラちゃんは1キロですねほいでこちらのモミジと もみじは500ぐらいかなでこちらのネギの青い部分2本分とでこちらの生姜とほいで最後こちらにんにくでございます。と そしたら、お水、入れて、こちらのお湯が沸きましたら、軽く乳化させたいんですけれども、ターにする感じではないので、中火ぐらいでね、どんどんどんどん煮ていきたいと思います。ということで、今ね、こんな感じ、ブクブクしてるんですよ。これぐらいのね、温度帯で、約3時間から4時間ぐらい、アクを取りながら煮込んでいこうと思うんですけれども、この作業と並行して、背脂を作っていきたいと思います。 今回の背脂ちゃんでございますこちらの背脂を鍋の方にね細切れにしていきたいと思いますはいということで今こんな感じで背脂細切れにいたしましてお水を入れてきましたこれをね箸で切れるぐらいまで柔らかく1時間から2時間ぐらいね煮込んでいきたいと思いますはいということであのあとねなんだかんだ4時間ほど炊きましただいぶねもう具材から出汁も出てきたんで これをね、こしていきたいと思いますこんな感じに今スープが取り終わりましたそしたらここから他の返しや鍋の準備なんかをしてラーメンを作っていきたいと思いますということで、えー、タイマーすべて準備が整いましたが先にねトッピングの紹介をしたいと思います 今回作ったのは、チャーシューちゃんでございます。これ、えー、豚のバラ肉で、醤油10に対して、えー、料理酒が1。片面つね、20分ほどひっくり返して、合計で40分火入れをしたものになります。で、今回使ったお醤油の方がね、えー、たまり醤油と濃、えー、い口醤油を1対1で割っております。で、切ったネギ。あとは既製品になるんですけれども、海苔、メンマー、最後にこちらの卵と。 で、今回使う麺なんですけれども結構ね昔ながらみたいな黄色がかったね中華縮れ麺、えー、中細麺となっておりますでこれが最後か返しこれねさっきチャーシューと説明した通りの醤油の分量とチャーシューのねお肉のだしが染み込んでおりますということで、えー、今回作ったこちらのラインナップすべて合わせて嫁さんの分のねラーメンをまず作っていこうと思います<笑>よしじゃあ作っていきましょう こんな面、見えるかな昔ながらのね縮れ麺でございますいいね<笑>えではその間にまず返しですねこちらが30よっスープが300ですねよっふ そしたら、ここに背脂とでよいしょチャーシューとメンマ真ん中にネギとで最後に海苔、えー、とということで、えー、こんな感じですね背脂ちゃっちゃ系ののすら完成いたしました嫁さんに食べてもらいましょう ですね、ラーメンできてこっちに持ってきましたんで嫁さんの試食会とか実食会でございますいいね色染まってるねすごい ね, ごいねさあ、行うん、うん、うまい、うん、いい感じよっしゃ何点90点90 点, 90点は いいたただきまました合格でございます僕の分もねもう作って食べちゃいたいと思いますということで、えー、嫁さんから90点合格点をいただきましたんで自分の分も作っていきたいと思います麺どうしようかな3玉ぐらい入れちゃおうかな麺3玉入れようこんな感じで僕用の 背脂チャッチャラーメンできました向こうの方で食べていきたいと思いますはいということでただいまこちらラーメン完成いたしまして僕もねこのテーブルの方に移ってまいりましただいぶねこの設置にカメラの設置にね時間かかってしまってちょっとね伸びちゃってるかもしれないんですけど早速ね食べていこうと思いますいただきますまずちょっとこのスープからのもう。 あーうめえなー懐かしい感じするねうんやっぱね今回肉中心なんで結構ねスープとしても懐かしいいわゆるねノスラー系のような味がしますねそしたらちょっと続いて麺でこちらの麺からとやっべーうまそう<笑>うんああうまっあーうまい まあ、たまらんうんやわめにもなってますけどこのねやわい感じがいいですねよりねこの卵臭さというか乾水臭さが鼻にくるのでこの懐かしさがねたまらないうん先ほどからねもう見えてはいるんですけどこの白いご飯用意してるんでこちらと一緒にいいよああラーメンライスこれ最高にうまい うん。まあー。うん。うん、め。あ、キャッシューもうめ。うん。正直に言うと、前回作ったね、濃厚煮干しと並ぶぐらいうまいと思う。これ、たまんねえな。うん。 うん、横にねずっと用意してあるこの子も飲んじゃいたいと思いますうんそれでは乾杯とーあわうめえのと麺と、うん、海苔りうめ合うなあ うん、うん、うますぎて黙々と食っちゃうんだけどもうね今日は10月なんですけどだいぶね外の気温も涼しくなってきて過ごしやすい季節なんだけどやっぱりねこういう背脂系食べると体がねポッポしてくるからちょっとね汗ばんできた<笑>うん。 うん、うん、今こんな感じに麺の方は食べ終わったんですけどご飯余ってるんでドボンしちゃっていいですかうわちょっとこれスープにしっかりね浸しましてうまそうじゃない絶対うまいよねこんなの。 これがね、ちょっと最後の締めで<笑>ああうまい、うん、肉のだしと背脂の甘みこれしっかり出ててめっちゃうまいわうんはいということでラーメン完食でございます はあ、美味しかったごちそうさまでしたということで、えー、ただいまね背脂ちゃっちゃ系の、えー、懐かしの醤油ラーメン完食いたしました今回のラーメンもね正直かなり成功だったと思いますこれねそんな 難しい作り方じゃなくてご家庭で作ろうとしてもそんなにね難しいレシピじゃないと思います、まあ、ぜひねこれ気になった方お休みの時にね朝から材料を買いに行ってこう昼間ね仕込んで夜みんなで食べるなんていう楽しみもいいんじゃないでしょうかはいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね